あこちら今ずらっとスマホホルダー並んでるんですけれどもスマホホルダーの話題をちょっとしていこうかなと思いますでスマホホルダーも過去に、まあ、これだけじゃなくてもう少し他のものも紹介してきたんですけれどもまあざっくり言うと大きくは今これだけのスマホホルダーがトレンドとしてありますで今一番端のやつはこれからまた紹介するものになるんですけれども今日 お話をしようと思ってるのは、こちらです。私、携帯をもう、携帯を変えて、で、皆様も iPhone12 とか13とかに変えていらっしゃる方、ね、もしくは14とか変えていらっしゃる方多いと思うんですけれど、スマホがかなり大きく仕様が変わっております。で、何が変わってるかと言いますと、このようにマグセーフ対応に今なってます。 で、携帯自体が磁石になってて、ピタッとつけると、充電までできちゃう。ライトニングケーブルを使わなくても、充電ができるような、そういった仕様のものになってると思うんですけれど、まあ、それに合わせて、スマホホルダーも大きく変わってきていて、アクセサリーも大きく変わってます。で、私、今回ちょっと使ってる、 アクセサリーなんですけど、すっげえ良かったアクセサリーがあったんで、ちょっとそれをね、シェアしていきたいなと思ってるんですけれども、それが今、これなんですけれど、これ、ポップソケッツっていうメーカーのケースになってます。で、こちらもポップソケッツのホルダーなんです。で、見ていただくと、他のこの3つのホルダーに比べちゃうと、少しこう、チープさっていうのは、まあ、あったりは、 まあ、正直するんですけれども、でも非常にこれ、機能性として高いものになってて、で、これ、まあ、マグセーフになっているとい話をしたんですけれども、これ、このように外すこともできたりとかします。で、これ何かと言いますと、これグリップになってまして、で、なんでこれグリップこんなところについてんのかっていう話なんですけれど、これ今、携帯って今非常に高くなってますよね。 で、この私の iPhone 13の Pro も、これ今価格が15万前後ぐらいするんですけれど、まあ、正直15万ぐらいしちゃうと、一昔のね、高級の腕時計と同じような価格のものになるわけなんで、こう落とした時とか、あと傷をつけちゃったりとかってなかなかできないと思うんです。そうなった時に、やっぱその傷対策とか、落とした時の対策ってすごく必要だと思うんですね。で、 それがすごく機能性として高いなっていうのが、このポップソケットのこのアクセサリーになってて、これ、指をこういう形で間にこう、はめ込んで使えるんですよ。で、そうすることによって、こう、指、携帯、ここの指だけで携帯を支えるだけじゃなくて、ここの間にも挟み込んでる状態になってるんで、 何かこう気を取られた時とか手が 滑, 滑らしちゃった時に携帯を落とすリスクというものが格段に下げるということができるんです。そこがすごくね、いいところで未然に携帯を落とすということを防げる。まあそ、そういった意味でものすごくこのポップソケッツのこのアクセサリーっていうのはすごくいいものになってます。で今もこう。 こうあるべきだっていうアクセサリーかなと思うんですけれども、じゃあこれに合わせて今度ホルダーも変えていかなきゃならないっていうことになるわけなんですけども、一早く、まあこのポップソケッツ、同じまあメーカーのものなんで、それに合わせたこのホルダーっていうのがこちらに今なっていて、で、このグリップがついていても、ピタッとこういった形ではめ込むことができると、まあいうところがすごく使いやすいところになっています。 ただ一つだけ短所っていうのがあって、これ充電ができないんです。まあ充電できるタイプのものももしかしたら出てくるかもしれないんですけど、これは充電ができるタイプのものではなくて、ただ単にもそのままポンとつけるタイプのものになってます。もうこれでだから充電ができるタイプのものが出てきちゃったらもうこれ以上いいものないいんじゃないのっていうぐらいすごくいいものになっていると思うんですけれども、まあ車で使うという意味において、車のガジェットとして使う意味においてもすごく使いやすいものに、 なってます。じゃあ今までのじゃあスマホホルダーはどうだったのっていう話になるんですけれども、ポップソケツ自体も他のホルダーが使えるようにもちゃんと実は考えられていまして、これ別売りになってるんですけど、これ外すことができます。これですと。そうすると、従来のこのホルダーも使えて、もちろんこうやってチャックすることもできる。もちろんこういったタイプのものがいいよっていう人ももちろん いらっしゃると思いますし、未だにこのデザートウエストのホルダー売れてますし、あとはこういったツル首タイプのものですと、低くマウントできるというメリットがあるんですけども、まあこういったものももちろん使えます。で、かつ、冒頭でもご紹介した通りなんですけど、このポップソケッツのこのホルダー自体の一番端緒というのは、充電ができない。 っていうのがあります。で、最近ですと、こちら、今度また紹介するんですけど、この充電できるタイプのものが、今回、新しく出ておりまして、で、これ、マグセーフ対応なんですよ、ね。ポップソケッツは、このケース自体が磁石になってるんで、このケースをわざわざ取り外すことなく、このような形で、チャッキング。まあ、これもう自動、電動のやつなので、チャッキングも、 自動でやってくれるやつなんですけれども、ちゃんとこういったものにも、ポップソケッツのアクセサリーっていうのは対応していると、まあいうことですごく便利なアイテムになっています。で、また取り出して使うときはこんな形ではめてあげれば、ちゃんとグリップとしても使うことができるんで、まあ私はこういった使い方をしています。はい。なのですごく、このいろんなスマホホルダーがある中でも、このポップソケッツの アクセサリーというのはしっかりと汎用性を持たせて使うように、使うように配慮されているというところもすごくいいところになっていると思います。あともう一つ大きなところとしては、携帯って車で使うだけじゃないですよね。えー、僕も携帯自体は MacBook Pro の横に置いたりするんですけど、その場合はこの、こういったベルキンっていうものの、これもマグセーフ対応の スマホホルダーなんですけど、これは自宅で使うタイプのもので、まあこういった形で私使っています。で、これのいいところは何かっていうと、やっぱりちゃんとマグセーフ対応で、かつ、このマグセーフ、このケースを外さなくても、ちゃんとマグセーフが使えてチャージができるっていうところです。なので自宅でもこのケースを外さずとも、 使えてしまうっていうところがすごく使いやすいところだなって思っています。もうこれ一回使っちゃうともう手放せない、もうそのぐらいのものになっているって言ってもいいと思います。で、また外で持ち歩くと、まあ、言った時なんかはこれをつけてしまえばいいわけなんです。で、これ実はグリップだけの機能を果たしているものではなくて、ちゃんと携帯自体をこのように 立てることができる。横にも立てることができて。で、残念ながら、この、この型のグリップですと、縦に置くことができないんですけれども、もし縦に置きたいということを優先したいんであれば、こちらのケースに付属の、こちらのグリップを使っていただければ、まあ、通すタイプになってしまうんですけれど、こんな形で、縦にも立てることが、 できるようになってますんで、ただ単に携帯の落下防止というためのグリップということじゃなくて、ちゃんと携帯も立てたいときに立てられるというところもすごく考えられて作られていると思います。そこがすごくいいところだなって思います。で、さらに、このポップソケッツってデザイン性もすごく意識して作られているところもすごく 私もこれ購入した時にすごく楽しいなと思ったところなんですけど、例えばグリップこれ今私カーボンにしてるんですけど、まあこういったものに変えることもできたり、あとはこちら。これもともとついてたやつなんですけど、黒です。でこれ黒がついててカーボンに変えたんですけども、このような形で変えたりすることもできます。で、あとはまた別のものでこういった 別タイプのものもあったりするんですけれども、自分の好みに合わせて、こういったものも変えたりすることができるんで、すごくこう使ってて楽しみのワクワクドキドキするような、そういった商品になっているっていうのもすごく特徴的なところだなって思います。はい。まあ、てことでですね、今回、まあ、今回このポップソケッツのこちら、 ホルダー、それからこちらのアクセサリーご紹介したんですけれども、いや、これはもう一度使ってしまうともう手放すことができない。特に iPhone 11以降のマグセーフ対応の高価な携帯であればあるほど、携帯を守るという意味においても、すごく重要なアクセサリーになり得る存在、ポップソケットになってくると思いますので、 で、かつ、こういった従来のスマホホルダーにもしっかりと対応して作ってあるというところも非常にこのポップソケットを大きく進められるところかなと思いますんで、まあぜひこちらのポップソケットの商品概要欄に貼っておりますので、興味のある方はぜひそちらをご覧になっていただければと思います。 最初、スマホホルダーこうやってずらっと並んでいて、何事かっていう思われた方も多いと思うんですけれども、まあ今回はこの iPhone11 以降からの、まあ画期的なスマホのホルダー、それからスマホのアクセサリー、まあ今回ポップソケッツのご紹介を皆様にシェアさせていただきました。当チャンネルではこういった